奴もついに固まったじゃあ負けろ Let's get here, eh?、Uh. Uh. Uh. Uh. しもうたここの家主があの子を連れ去ったに決まっとる家の中を探しておくれ好物の塩せんべいを床の間の青い器にお供えすれば。 大丈夫だよ<音声>渋谷なのにさびれてるな。金足疾ってな よおばあちゃんが大事にしてた傘が妖怪になっちゃったのそいつはからかさ小僧だな古い傘なんかの道具は妖怪になることがあるこのおに雨が降るといるんだけど見つかると逃げちゃうの妖怪になったらもう傘には戻らないのかなそんなことないよ ちょっと待ってて 猫にほ チャーリーダンダ。結構便利なんだよね。 いい感じじゃねえな<笑> あそこがあんな風になっちゃおしまい水の多い場所で流れが止まるとよくないからねあそこは不気味なところになっちゃったよ you <laughs> 銭湯か水がある場所には違いない中を調べるぞ、うんうん、銭湯といえばコーヒー牛乳だけどそんな風情はねえな。 こんなところに入るの初めてだ俺もだ嫌な気配がする汚れがよどんで空間を歪めているのか 何 こ, こ, これも汚れのせい。 これで終わりかなああ無事に戻れたなこれであのよどみも消えただろう 町が元に戻ったら銭湯も再開するかなどうだかな行く川の流れは絶えずしてしかも元の水にあらず物事や状況は常に変わってくってことだ いつ来てもここを落ち着くな地道にやるしかねえな。 はどこに続いてるのやら楽しいところじゃないだろう分かってきたじゃねえかあっあ無理するな戻れ あんまりないよな。はい、はい。持ち主がいたら怒られるぞ。 ここの修繕工事を請け負ったことがあるんだその時どうしても4階か1部屋少なかったんだよねオーナーにそのことを問い合わせたんだけど連絡がつかなかったんだよ後から聞いた話だとそのオーナーそのまま行方不明になったらしいんだなんか気持ち悪い話だろ 問題のフロアは4階だったな。なんでこんなところ入ってるんだろう。 し な, ところがないか調べてみようぜわ妖怪塗り壁か。 こいつが部屋を隠していたのか。部屋の中はどうなってる。 壁に閉じ込められちまったんだな、まあ、こいつは閉じ込められて本望だったみたいだけどな絵の中の女の人に恋をしてたんだろうね っっていう妖怪の仕業だったよオーナーの行方不明もそれが原因だった妖怪の仕業それじゃあ俺にはわからないわけだけどいろいろ謎が解けてよかったよ